では、この先ほどのそのユークリットの誤助法の内容を受け継いでですね、ここからはそのセクション 4.3 で拡張ユークリット誤助法を扱います。えっ、ー、と、まずそのどこが拡張かっていうことなんですね。と 実はこの拡張ゆっくりとの互助法というのは、まあ、計算機台数の分野では誰もが知っておくべき基礎知識なんですけれども純粋数学だとあんまり知られていないみたいでそのえっ、ー、とまああのある時ですねそのあるところでこの拡張ゆっくりとの互助法の話をしたら台数の先生に拡張ってどこが拡張なのっていうふうに聞かれたことがありましてその時に説明したことがあります。 で、えっ、ー、と、どこが拡張かというと、まあ、あの、例えば今ですね、えっ、ー、と、まあ、整数間での有機ークリッのご情報を考えましょう。えっ、ー、と、A と B を整数として、で、D を、がをですね、A と B の GCD としたときに、と、ある整数 S と D が存在しまして、で、D が s a る t b という形で、こう、与えられた S と B に何かをかけた形で、この、あの、GCD を表すことができるというのは多分、 あのどこかで習ったことがあるかもしれませんしあるいはあの自分でなんか計算してみて そ, そうだなっていうことを知ってる人もいるかもしれません。でこの事実はあのよく知られているんですけれどもこの時にこの S と T をどのように計算するかっていうことですね。実はあのこの D と同じようにですね規則的なアルゴリズムに従って計算できるというのがあのこの拡張ゆっくりと助法のまああの要点ということになります。 で、えー、まず、まあ、あの、最初にですね、もうさっさとそ、そのやり方を出してしまいますけれども、ここでの定理は、あの、これもテキストには、あの、多分載っているかな。ちょっとの、多分、ちゃんと載ってなかったと思うので、この番号はついていません。あの、De Extended e u c l i d e a l g o r i t h m ということで、e a という、あの、まあ略、頭文字で表しておきます。で、ここでは、あの、A と B を整数としまして、 まあ、あの、A が B 以上で、A、どちらも、あの、皮膚の整数ということにします。で、えっ、ー、と、まあ、乗用付きの序断ですね。先ほども使った常用付きの序断に対して、と、まあ、ラムダ、0以上のラムダに対して、その R1 から R のラムダプラス1と、それから Q1 から Q ラムダっていうのを、えっ、ー、と、先ほどの、その、ユークリットのご情報と同様に定めます。そして今回はそれに加えて、 この s0 から s ラムダ1と、それから t0 から t ラムダプラス1ですね。あの、書き忘れましたが、この s0 から s ラムダプラス1と t0 から t ラムダプラス1も全部整数です。この整数を次のように定めます。えっ、ー、と、最初に、えっ、ー、と、i が0の時ですね。s0 は1、t0 は0。次に s1 は0、t1 は1。で、次があの、一般的なルールなんですけれども、 えー、s の r プラス1が s の i マイナス1マイナス si かける qi。それから t の i プラス1は t の i マイナス1マイナス ti かける qi。えー、とこれはその、r の、I、r の時と同じようにですね、r の時は r の i マイナス1を r の i で割って、で、小を qi、乗与を r の i プラス1としました。で、この時の R の時に使ったこの小を使って、えっと、s の i-1 から s の iqi を引いたものを s の i プラス1とすると。それから、えっと、t の i-1 から tiqi を引いたものを t の i プラス1とするというふうにして、まあ、あの、この ri、si、ti の3つ組みに対して、まあ、あの、こういった形でそれぞれの組みの成分を計算しますよと。まあ、そういうルールだと思ってください。 でこの時に、えーと、次が成り立つというのはこの定理です。えー、とまず、その i が0から、えー、ラムダプラス1に対して、えー、今定めた si×a、それから ti×b の和が ri に等しくなります。で特に、えー、と s ラムダ a プラス t ラムダ a が、えー、と a と b の gcd に等しくなるということで、その ri をですね、 この A と B を使って何かの整数の積の和で表すことができるというのがこの定理の一つの特徴です。それからもう一つの主張は A が正ならば Ri が0からラムダプラス1に対してこの Ti の大きさは A 以下かつ Si の大きさは B 以下となります。さらに A が 1より大きくてかつ B が正ならばこの t ラムダというのは最後の要素ですね t のラムダが2分の大きさが2分の A 以下かつ s ラムダの大きさが2分の B 以下ということになりますでその証明なんですけれどもまず2番の話は今回は省略しますこの後の方の授業で少し触れる可能性もあります 今回はその一番のその性質だけを証明しておきます。これはあの、木の方を使うことで証明することができまして、えっと、まず i が0と1の時には、あの、えっと、そのユークリッドの互助法で、えっと、定めたルールに従うので、えっと、明らかであることを後で確実に 確, 確かめておいてください。で、あの、i が2からラムダプラス1の時なんですけれども、 えっと、こちらにありますように、この ri というのは、えっと、ri-2 を ri-1 で割った乗与として表せますので、ri は ri-1-9 の i-1、r の i-1 と表すことができます。で、ここで、キのこの仮定を使ってですね、ri-2 を s の i 2る a プラス t の i-2b で表すと。 それから、r の i マイナス1もキのコの仮定を使って s の i マイナス1倍の a かける t の i マイナス1倍の b として表すと。で、あとは、えっ、ー、と、このですね、2行目の式をこうバーッと展開してですね、展開して今度は、あの、a と b について、えっと、まとめます。そうしますとちょうどうまい具合に、この a の係数っていうのは、この定義式から si に等し通して表すことができると。それから、b の あの係数ですね、ここの b にかかっている数もこの ti の定義式からこれ ti として表すことができるということで、えー、とこの、えー、あと i のときもですね、えー、とこの性質が成り立つということが示されます。まあ、これもちょっとあの皆さん後で各自復習しておいてください。で、とまあ、これを定理を踏まえてですね、 このアルゴリズムとしての、e、あの EEA、あの、拡張ゆっくりとご情のアルゴリズムを示します。えっと、入力はあの R の源 F と G でして、で、えっと、出力は、えっと今度はその、えっと、D と S と T の組ですね。で、えっと、D は F と G の GCD。それから S と T は SF プラス TG イコール D を満たすような、あの、R の源ということで、出力することにします。 で、えっと、ステップ、各ステップの計算なんですけれども、えっと、まず最初のステップでは、R0 に F を代入して、R1 に T を G を代入するというのは先ほどのユークリッの誤助法と同じなんですが、ここで加わるのは、S0、S1 の値、それから T0、T1 の値の定義ですね。これは先ほどの定理の証明と同じように定義しております。あとは i に1を代入するというのはユークリッの誤助法と同じです。 で、次の繰り返しのステップでは、この a の行ですね。この a の行は、あの、先ほどの有機とご情報と同じですね。r の i マイナス1を r の y で割った小を qi、乗与を r の i プラス1にしましょうと。で、次に加わるステップは、この si プラス1と ti プラス1の定義ですね。これは si マイナス1、ti マイナス1から qi 倍の si や ti をそれぞれ引いたものをそれぞれ si プラス1 ti えプラス1にしましょうという指示ですね。これが加わります。で、あと i を一つ増加させるというのが、あの、ここの c の部分は有機とのごと報と同じです。で、まあ、この2の目のループは ri が0でない限り繰り返すんですけども、ri が0になりましたら、 最終的にこの r の i マイナス1を d に代入し、それから s の i マイナス1を s に代入し、t の i マイナス1を t に代入して、d と s と t の組みを介してアルゴリズムを終了するという流れになります。なかなかそうですね、あの、一般的な記述だとわかりにくいかもしれないので、まずはこの例題で確かめるのがいいかと思います。一応 今回こういう例題を挙げておきましたので各自で確かめておいてください。この例題では F を119として G を35としたときのこの拡張ゆっくのご情法の動作を表しております。まずアルゴリズムの最初のステップに従って R0 ですね、F、R0 に F を代入して R1 に G を代入しておきます。次のステップでは えっと、R2、S2、T2 というのが、R0、S0、T0 から、Q1×R1、S1、T1 の組の引いた値になるんですけれども、ここでは、その119を35で割り算しますので、小が3になりますね。でその Q1 は3になります。で、こうやって、こう、各成分の引き算をしますと、R2、S2、T2 っていうのは、それぞれ14、1、マイナス3となります。で、次に、R3、S3、T3 は、 R1S1T1 の組から 92×R2S2T2 の組を引くんですけれどもここの92というのは R1 を R2 で割った時の小ですのでこれは R1 が 35R2 が14ですから35を14で割った時の小というのは2ですね92は2になりますので R3S3T3 は 7-27 という形になります。 で、次のステップ、細かいところは今は省略しますけど、次のステップを計算すると、R で4が0になって、ここで、この、アルゴリズムを繰り返しが終了するわけですね。R で4が0、S4 が5、T4 が -17 ということで、ここで計算が終了しますので、うんと、アルゴリズムの出力としては、R0 と R1 の GCD の7が出力されて、それから、S と T としては、 s がマイナス2、t が7が出力されるという形になります。まあ、とりあえず最初はこ う, こういった計算例で、あのアルゴリズムの流れを追っておくと、追っていくといいのではないかと思います。ここまでよろしいでしょうか。あ一応こ、テキストではこれ、例 の, の 4.23 というところにテキストにも記 載, 記載されておりますので、まあ、合わせて参考にしてください。 はい。ではあの、今回のまとめです。えっと、今回の授業では、可観観の基本的な定義の復習をしまして、で、ユークリットの誤助法と、それから、あの、拡張ユークリットの誤助法について説明をしました。次回、第8回ですけれども、とまあ、拡張ユークリットの誤助法の、まあ、性質についていくつか述べまして、それから、あの 後, 後半ではですね、拡張ユークリットの誤助法の応用に触れたいと思います。 これから何回かの授業、数回の授業でですね、この各所ゆっのあの応用、ご情報の応用というのはいろいろ紹介していきますけれども、次回はその方逆減の計算という内容を扱いたいと思います。テキストでは 4.7 節にありますので、必要な人は適宜予習をしてきてください。よろしいでしょうか。それでは今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。